平成28年11月8日、阿蘇市役所で米塚及び草千里ヶ浜保存活用計画策定に伴う米塚調査検討会議が開かれました。この会議は国の名称及び天然記念物に指定されている米塚について平成28年熊本地震による被害状況と経過の報告、そして 今後の保存方針を検討しようと開かれました。会議には、阿蘇市をはじめ、文化庁、環境省、大学の有識者、僕や組合などから25人が参加しました。まず、阿南阿蘇市教育長が、各分野の豊富な知識と経験を活かして、率直かつ活発な意見を交わしていただき、有意義な会議にしていただきたいと挨拶がありました。 そして、阿蘇世界文化遺産推進室より、平成28年熊本地震の概要と、米塚及び草千里ヶ浜の被災状況についての報告があり、米塚の状況報告では、無人機による亀裂の様子や、河口に開いた深さ10メートルほどの穴などについての説明がありました。その後、議事が行われ、 平成17年に行われた米塚の復旧工事の事例を参考に、復旧工事を行うべきか否かについて議論され、結論を急がず、今後も経過を観察し、春の野焼き跡に再度の調査が必要ではとの意見が出ていました。